本編の前に少しお付き合いください。動画投稿の順番を変えてしまい申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ただ謝罪会見みたいなものを作りたかっただけなのは内緒である。どうも皆さんおはこんばんちは、マリサだぜ。レイムよ。今回は東方アルカディアレコードの動画が撮れたので実況していきたいと思います。レイム長すぎて字幕が見切れてるぜ。東方アルカディアレコード。そんなことはさておき。 初期の頃のやつから見ていくわよ。いきなりおみくじ来たぞ。まあここは一発大吉よね。中吉って書いてあるが。まあまあそこは置いておいて。ダウンロードだって。そんなものはこうよ。カットしただけだろ。そんなことより私たちの立ち絵なくなってるぞ。ああ、それはね、う p 主が他のゆっくり実況者の影響を受けたみたいよ。ああ、だから喋る速度も速いのか。でかい影響を受けたって。は、さあ。 ってことだろう。人聞きが悪いわね。参考にしたと言いなさい。どっちでも変わらんやろ。それより実況しないとな。そうね、開幕ずっと茶番みたいな感じだし、これキャラの強化についての説明じゃないか。何かポチポチしてて見てなかったわ。いやあれはちゃんと見ないとダメだろ。うこれは知るのだな。まあ、初期にふさわしいやつね。まだな。よし、池に行ってカエルを凍らせるか。言ってることもそれっぽいわね。 そうだなまだ出てからそんな経ってないのにこんなにいるんだなマリサもいるじゃないもうこのゲーム好印象なんだけどまあ早いけどそうだなつかこれ少し進んでるじゃないかうぷ主が撮影データ飛ばしたらしいマジかよまあやっと戦闘になるなはあ一丁上がりそれでどうしてあんたは騒ぎにピン 確か吸血鬼ってやつは長しかし館の中で雨を降らせるなんそれにしてもあのレミリアさんがほらさっき戦ったよやっと見つけましたよこマリサさんがいる<笑>まそういうことならば、ま、話も凝ってるな右のボタンと左のボタンが操作かチームに着るのは大丈夫なんだろうか大丈夫よそもそも攻撃を避けるゲームだし 当たってるじゃねーかさ当 た, たまにあることよ。こんなんで大丈夫かよ。まあ大丈夫よ、まだ序盤のステージだし。このコインは金になるのか。そうよ、ステージ最後にコインラッシュみたいなのもあるわ。なるほどな。まあ、このトゲも避けていく感じね。さっき当たってたけどな。う、うるさいわね。序盤のステージでミスるとかお前。しつこいとハっタオスわよ。うわぁ、怖い怖い。なんかキャラの下のゲージが溜まったな。 これはスキルみたいなやつを使うやつね。ちょ、強敵が来たらしい霊夢、ぞレイム。ス戦ってどこかしら誰だろうな。あれ今のが強敵か。そんな難しいものが序盤に来るわけないじゃない。コインラッシュ来たわ。あれってコインラッシュって名前なのかいや、知らないけど。お、放送かう。こんな感じなのか。はい この後ストーリーを進めるだけで特に見どころはありませんでした。ってことでカット。ずいぶんレベルも上がってきたな。そうね仲間も強くなったし、もう星4いるんだな。私も出たわ。能力は強い部類のようだな。これを星4に強化すれば、って言いたいけど、実はさっきこれ引いてた動画データ飛んでるんだよね。うむしデータ飛びすぎだぞ。Y が好きな星が出て調子乗ってたら消えてたんです。許してください。 そこに許す点があるのよ。まあ背後利押しでやった結果なんで私は悪くない。いやお前が悪いだろあだチェンだよ。まあ後で締めとくか。そうね。許してヒヤシンス。これはふざけてるな。うん、これは完全にふざけてるね。 今閉めて欲しいらしいからやってやるかやる。ふう、すっきりしたぜ。そうね。ガチャ引き悪いわ。それで短冊に書くことがおかしいだろ。ほぼやつ当たりだろ。そうよ何か悪いかしら。認めやがったぜこいつ。確か被っても強化に使えるはずだから悪くはなかったぞ。外れは外れなんじゃい かぶりしか出なかったな。うるさいわね。もともと味方が強いからいいのよ。変な方向にポジティブだな。いいなだ変なとか言うないう。私は最高のポジティブなのよ。のよま、何かあったかしらいやこのゲームで状態異常って強いのかなって。これで言えば敵は攻撃不可の状況を一時的に作れるってことね。それは強すぎだろ。それ以前に火力欲しいところよ。火力不足ってことじゃねえか。ってことで今回の動画はここまでよ。 次はもっと戦闘シーンナイトないとなそれじゃあ次の動画でデホイミデホイミなんだもんこのゴミやるゴミゴミムラムメタンガス火花 残念だドンドンカオススぎんだドンドンチキュンおわった終わさきゅうわさトンドンドン